なるほど、その手があったかと思わず感心してしまいました。どうも、政治いろいろの学部です。もしこの手が実現すれば、韓国という国は到底自由民主主義陣営に属する国とは言えません。ザクザクの記事を引用します。 韓国大統領選の公式選挙運動が15日始まった。与党共に民主党のイ・ジェミョン前京義堂知事と保守系最大野党国民の力のユン・ソン・ギョル元検事総長が激しく競り合っている。韓国の歴代大統領は在任中に亡命や暗殺、退任後に逮捕や自殺など、 悲惨な末路を辿るケースが多い。野党候補が総力戦を展開する中、ジャーナリストの室谷勝美氏は、絶大な権力を握るムン・ジェイン大統領の動向に注目している。韓国大統領選は本番に入った。3月10日に当選人が決まるが、新大統領の就任は2ヶ月後の5月10日だ。その前日、 9日午後11時59分59秒まで国家権力はムン大統領が握っていることを忘れてはならない。彼がその気になれば大統領選挙当選人の逮捕だってあり得るのだ。告示の1週間前、韓国の政界に大きな衝撃が走った。野党国民の力の候補であるユン元検事総長が 全政権の石兵は捜査されなければならないと述べたためだ。これは韓国史中央日報のインタビューで、大統領になったら全政権の石兵生産操作をするのかという質問に答えた発言だ。まさか全政権の違法行為については目を閉じるなどと言えるはずがない。インタビューの流れからすればこれは一般論だ。しかし、 政権与党は、ユンソン・ギョルは政治報復をする意思を公言したと発言を歪曲宣伝した。その上で、文大統領自ら、ユン氏に対して謝罪を要求した。文政権には、非理違法行為があるという前提で話したのだから、謝罪すべきという論法のようだ。韓国には、 大統領は選挙に介入せずの大原則がある。告示前だったから選挙への介入には当たらないとしても、政界の緊迫は一挙に高まった。振り返れば、文氏が大統領当選直後から進めてきた内政は、左翼政権の永続化のための作業だった。まず、露骨な人事により、警察と軍と最高裁を政権の飼い犬にした。 中央から地方まで各級の選挙管理委員会も掌握した。そうした状態で与党陣営は2020年の国会議員選挙で大勝利した。文氏はこれで22年の大統領選も大丈夫と思ったに違いない。ところが彼が後継者と考えていた人材は娘の入手のための不正、セクハラ露見などで 次々と消えていった。そして、与党の予備選挙で大統領候補になったのは、スキャンダルの百貨店とも呼ばれる、伊前協議の知事だった。2月第3週初めの選挙情勢は、ユン氏が花の差リードしているようだ。しかし、ユン氏がこのまま逃げ切り、5月には大統領に就任し、ムン氏はすぐに監獄へという見方は甘すぎる。 文氏がなぜ韓国版ゲシュタポとされる高位公職者犯罪捜査書構想書を強引な手法で作ったかを考えてみなくてはならない。自分を監獄に送りかねない政治家が政治権力を握ることを阻止するために作ったのが構想書だ。だから一つのシナリオはこうなる。ユン氏の当選が確実になったとき、あるいは 当選確定後、構想書がユン氏を逮捕してしまう。罪名なんて後から考えればいいことだ。当選人逮捕を受けて中央選管委が選挙そのものの無効を宣言するのか、2位の繰り上げ当選を認定するかは、おそらく1位2位の得票差による。ムン氏は憲法に従い、5月9日で退任する。その時点で、 新大統領が不在であるなら、憲法規定に従い、首相が大統領権限代行として国政を取り仕切る。実質は文氏の陰性だ。もっともこんなシナリオの進展を保守派が黙って見ているかどうか、必ず地の雨が降る。それは西側による非民主国家への経済制裁につながるだろう。それでも、 こうしたシナリオを進められるものかどうか。民主主義の衣を被った大統領制独裁国家の恐ろしさがここにある。とのことです。そうなんです。韓国の大統領は新大統領が決まった後も退任するまで約2ヶ月という猶予期間があるんですよね。この猶予期間中、大統領としての職務や権限は 当然のことながら停止されません。現役の大統領と全く同じと言っていいわけです。文大統領がある意味、悠然と構えていたのは、この記事で言うように、この猶予期間に同義でもなると思っていたのかもしれません。文大統領が同義でもなると考えられる手札、それこそが、高位公職者犯罪捜査書、通称 構想書だと言っても間違いではないでしょう。韓国における構想書法案の成立、そして発足は、当時圧倒的と一定支持を誇っていた与党、共に民主党、文政権が数の力を背景に強引に押し切ったと言っても過言ではありません。その中身は実に恐るべきもので、捜査の対象となる高位公職者には、 大統領自身も含まれますし、大法院、韓国における最高裁判所の長、国家機関の上級職員、軍部の将官クラス、主要地方公共団体の主張など、およそ公権力に近しいもの全てであり、さらに恐ろしいことに、その家族まで対象に含まれているのです。しかも、この構想書を構成する人員は、 ほとんど大統領自身が選定することができると言われています。言ってみれば、韓国における高層書島は、大統領直轄の特殊捜査機関と言っておく、その気になれば気に入らない人間は全員捜査対象にし、あわよくば東北まで追い込める機関なわけです。この実情を知っているからこそ、韓国に詳しいジャーナリスト、 鈴置隆文氏などは、この法案が通過した2019年12月30日を、後世大韓民国の民主主義が崩壊し始めた日として記録されるだろうと表しています。もともと北朝鮮に強烈なシンパシーを感じている文大統領のことです。民主主義などはただのお題目。目指すべきは左派一党独裁体制であり、 理想は朝鮮労働党一党独裁の北朝鮮、共産党一党独裁の中国なのではないでしょうか。そのために検察勢力を根こそぎ弱体化させていたわけで、その過程においてユン・ソン・ギョル氏との対立が先鋭化し、皮肉にもそれが原因で共に民主党にとっては最大のライバルである。ユン・ソン・ギョル 次期大統領候補を生み出してしてまったわけですそれでも、ムン大統領がある意味、悠然としていたように見えるのは、やはりこの構想書の存在が大きかったとみていいでしょう。それにしても、左派というのはなぜこうも独裁を好むのでしょうね。左派を核心とも呼びますが、核心という言葉の意味すらわからなくなってしまいます。 日本で安倍政治を許さない、安倍独裁を許さないと叫んでいた左派の方々も、なぜこの機会に韓国に行って、独裁を許さないと叫ばないのでしょうか。安倍政権など比べ物にならない本物の独裁がすぐそこまで迫っているのです。ぜひともここは日本の左派が結集して韓国に渡り、ムンジェイン独裁を食い止めるべきではないでしょうか。